中尾春日です中尾ゆずきですよろしくお願いします姉妹なんですよ、はい、お二人はお姉ちゃんは私です、はい、二人はあの LPGA の、はい、テ, ィティーチングの資格を持っていて、まあ、今のツアープロを目指して頑張ってます<笑>、はい、<笑>そんな感じでリン、まあ、ゴルフ恒例 の, あの対決企画がありまして勝ったら5万円もらえますはい、はい、頑張ります負けたら0円ですよろしいす、はい、よろしくお願いします そ、OK はい、したらですね、はい、いよいよ残り3ホールで早い今ポイントははるちゃんが2で、はい、ゆうちゃんが1、はいはい、です。はい、で残りが、あのー、パー3パー4パー5へー、はいはい、です。なんで あのー、まだまだわかりません<笑>ウェアーが何ですかそのハル<笑>ちゃんのウエアレオシールっていう新しいウェアですねうんあ一緒ですかはい、はいあうん、サポートしていただい て, ています、えー、私はそうですあすごいなんかおしゃれですねはい私服でも着れるゴルフウェアって感じなのであそういうのに出してるんだ、うん、実はこれ後ろもこういう生地なんでめっちゃあったかいあ絶対あったかいですね、うん すご い, あったかいやんだから、はい、おそろお揃いコーデとかあのカップルでとかそういうのもできる感じになってますね。なるほど ちょっと多分ファッション大好きなカッターは気になるかもしれないんで調べてホームページとかあればこれも貼っとこう。はい、こ貼こうこ URL 貼ってるんで。あ、そうなんですね。うん、そこからお願いします。かわいいうん。カブ、ね、らないから。うん、確かにいい。チェックしてください。お願いします。<笑>ありがとうございます。三十見てたけ。三十にいくまで。寒いから飛んないな。 です結構マョンでたっ、うんうんうん、食もう一回左でやったんかなうん グリーン難しいねなんかえな。うんうんうん わーいけなんかさスライスするかと思うやんこっちもはいはい入りません<笑> もうショートいいんやけどな。 マジずっと長いんですよね、パフォームしっかりしっか り, あるんですしっかりあるんですよね、長い、ね。九番とかで打ってないもん。これだと試合のぐらいですね、はい。ありますよね、しっかり。七番より下打ってないもんか すごいいにくいねそうなんか、ね、ってるもん、ねはい、いいありがとう。<笑> 7番打ちますはい。 あの、バンカー越えたのにんか今日こんなラインした<笑>結構今、激しかったですよ ね, <笑>ね私シャンクするんだ<笑>ロッタリー結構難しいね足場が、うん、雨上がりだからウ、ね、ケもあるけどさ、うん、結構ラフもすぎるラフもすぎる、うん、横幅広いですけど、無数いっす、ね、ですよねうん うラスう距離があるからやっぱ長い番で持たされちゃうから、ね、結局、ね、<笑>難しくなりますよね。私、半年前くらいい、まで、番やったりついてなくてううーとチあそんんだは、うん、アフェアーも、うん、アさ、アフェア Thank <laughs> you. ねた<笑>イスーいたパーセーブですね。はい見て ですあとなんかグリーンもなんかこうしいしすなんていの 平らがないっていう。うね、なんかその地形を、はい、なんかかっこいよといかした感じ。<笑>そのまんまそのまんまのところに降りてきたみたいな。結構高台とか。なかなかマーリーを取らさせてくれないような。うで ね, ね 乗, 乗ってもね乗ってスポーンと入るって感じじゃないの。悔しいな。<笑>悔しいバーニー。な、ここ長くないですか。 501まっすっぐがないね。 だ<笑>これ打ちにくいな。 いいんだけど左がねうんちょっとねかい一ポイント差だからはいこのホールがダブルアップなんでそうですよね勝った方が勝ちになっちゃう う, うん引き置きがないっていう感じで<笑>スプーンですパンとに行きます <笑>うん。<笑>うん。いいんじゃないですか。かたすいいっすね。ここ、横広いですけどね、なんかこう。 むずいっすよね。なんかチケッそう<笑>。なんかナイスショットしてもなんかナイスショットになんないみたいな<笑>。サ<笑>番ウッドで相変わらずに5番ウッドにした<笑>。なかなか抜ない<笑>。入らかないよね。うん。だからもう<笑>ちょっと3点打ちたかったけど。安, 安全に安全に<笑>。<笑>ピン奥だし。そう。すごい。フェアウェイが。 うねってます痛いな7です9番でいきます。 家<笑>のもでにいい<笑><笑>めっちゃこうやん。 やられた<笑><笑>にやられた<笑><笑><笑>ってーれちゃ止ますれて っ, てっちゃったー。 でもないよ良かったよ。い、うん、ーですな一応これ、た<笑><笑><笑><当に><笑><笑> ややるのっ<笑>ったたもう<笑>もうわかっちゃうけど<笑>いや外しなおおいすす<笑>バーディーなしやったね。 はい、お疲れ様です。ありがとうございました。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、はい、中尾春彦選手と。佑、は、月、い、選手結果を発表したいと思います。晴、は、れ、い、<笑>選手が2ポイント、はいはい、で佑月選手が1ポイントはい、はい、で、勝者は？ お姉ちゃんです。もやっぱり距離がやっぱちょっと長い ね, そ う, ねそうそうそうなかなかこう短い番手を持たせてもらえないのとうんでもなんか見てて、はい、あのまあ僕がこうひょ なんて言うあれではないんですけどなんかそのどうにかこうにかパーにしたっていうよりもバーディー出ないね出ないねっていうような感じをなんか安定しちゃったねっていうまあ お, お問題ってやつに。わねだだめですねでもやっぱ初見でこんだけ長いコースで。はい さすがですもうちょっとバーディーリベンジしたいです<笑>、ね、あと晴れた日とかねはいねまたちょっと機会があればはい、はい、もちろんですもちろんです、はい、<笑>まあそんな感じでちょっとあの、はい、まあ僕も兵庫に初めて来れてちょっと面白かったんで、はいはい、またはいぜひ、はい、またよろしくお願いしますお願いします。はい、はい、じゃこんな感じで今回は終わりますありがとうございま す, あ り, いますありがとうございましたバイバーイ<笑>